はい、どうも、メちゃャンネルです。本日はですね、ヒルトングループのステータスについてね、お話しさせていただきたいなというふうに思います。まあ、限定プロモーションにはなるんですけれども、ヒルトンステータスのですね、エリート会員資格を1年間、なんとね、延長していただくことができるプロモーションがね、ございます。 まあちょっとね、限定プロモーションで私は先に申し上げると対象ではありませんし、12月30日をもって無事にね、ダイヤモンドステータス維持することができましたので、特にやる必要もないんですけれども、登録をすることによってですね、2024年の3月31日までエリート会員資格をね、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 行ってみましょう、はい、でそちらの、ね、プロモーションにつきましてはです、ね、去年の年末頃からです、ね、中華圏の方で行われてたた、ね、プロモーションになるんですけれども、まあ、中国、上海、マカオ香港台湾等ですね、まあ、そういったあの中華圏が中心にです、ねまあ、行動規制がある国にステータス延長の、ね、プロモーションっていうのがあったんですけどこれがです、ねまあ、ちょっと、ね、拡大されてです、ね、限定プロモーションにはなるんですけどメールを受け取った方 もしくはね、アプリだったりとかホームページ上でですね、オファーが来ている方が対象ということになっております。まあ、その URL 概要欄に入れておきますけれども、基本的にはね、メールしてない方は登録してみると、登録できませんとか対象じゃありませんっていうふうに出てくるんですけど、まあちょっとね、やってみる価値はあるかもしれないですね。はい。ということで、その内容についてね、入っていきたいと思います。じゃあね、行ってみましょう。はい。ということですね、こちらがヒルトンさんのホームページになってます。今ね、ログインしている状態で、 おかげさまでね、私今、ダイヤモンドステータスを獲得しているような状況なんですけども、この下の方に行っていただいてですね、こちらのね、オファーを見るっていうと欄がありますので、こちらをね、クリックしていただくと、はいこの通りね、ご自身に今ね、適用されるオファーっていうのが一覧でね、出てきます。私の方はですね、残念なことにですね、ポイント2倍と別のホテルブランドに泊まることによって、さらにね、1000ボーナスポイントいただけるプロモーションしかオファーがね、来ていないという状況です。 該当してる方はね、もうこちらの方にですね、ステイエリートキャンペーンっていうのが出てると思いますので、それがね、出てる方はもうそこからね、登録していただくだけで OK でございます。はい。で、そちらのですね、 オファーが出てない方につきましてはこちら。概要欄の方にね、えー、URL 貼っておきますけど、こちらね、わずか1回のご滞在でエリート会員資格を維持することができますよっていうね、キャンペーンとなってます。エリート会員資格を維持するためにご登録くださいということで、必ずね、ご登録していただく必要があります。今すぐご登録していただいて、2023年3月31日までにね、一滞在、ご滞在を完了されると、2024年3月31日までエリート会員資格を維持できますというね、キャンペーンとなっております。 まあこちらの本ですねこのようにまあ会員規約などね、えー、ございます本オファーは一部の会員様にのみご利用いただけるものであって譲渡することはできませんよとかですねヒルトオーナーズが提供するオファーをご利用するにはヒルトオーナーズから直接本オファーを受け取りになって2022年12月31日より前にご入会になった現行会員様である必要があったりとか。 キャンペーンへのご招待時と同じ E メールアドレスでキャンペーンにご登録になり、なおかつキャンペーン期間中にご滞在を完了していただくことが条件となりますということになってますね。はい。対象となる会員の方のご宿泊を現行の必要宿泊数の カウント対象とするには2023年3月31日までにキャンペーンにご登録いただく必要があります。チェックアウトは2023年3月31日、またそれより前である必要がありますよ、ということでね、ございます。会員の方がエリートランクを維持された場合は、その会員様はエリートランクを獲得した、歴年及び翌歴年の間、その会員資格を維持することができます。会員資格についての詳細会員ランクの維持が確定した時点で会員様にお送りいたします。対象となる会員の方は2023年1月1日、 1月1日から2023年3月31日までのキャンペーン期間中にキャンペーンにご登録いただく必要がありますよとかね、まあ、こんなことがね書いてありますけど皆さんどうですか見ていただいてオファー来てればねラッキーだなというふうに思います私のはね残念なことにですねはいこのようにね登録をしようとしてみても申し訳ございませんがこのオファーは現在ご利用いただけません 本オファーは一部のヒルトオーナーズ会員様のみ対象です。現時点でお客様対象となる資格をお持ちでないようです。ということでね、出ております。はい、いかがでしたでしょうか。もうね、動画止めていただいても結構です。下のね、概要欄のキャンペーンの方に飛んでいただいてですね、まあ、登録できるよっていう方はラッキーだと思います。まあその場合でもですね、メールが来てない場合は、あのー 登録した後にですね、取り消しとかね、まあそういう可能性もありますんで、まあそこら辺はね、ご容赦いただいて、まあチャレンジね、してみていただくのがいいんじゃないかなというふうに思います。まあこんなね、キャンペーンっていうのは、まあ年末にね、中華圏でやってるよっていうのは私知ってたんですけども、日本には来ないのかと思いながらね、見てたんですけど、まさかね、限定オファーでオファーがね、来てる方がいらっしゃるっていうのはね、ちょっとびっくりしましたね。なんかな。私も来てたらね、あんなに年末12月30日まで無理してね、泊まることは必要なかったのかなと思いますけど、まあ、 これはね、結果論などで届いている方はもうラッキーだと思っていただいて、もうね、まずは登録していただいて、またね、2023年、キルトのステータスをね、楽しんでいただくのがいいんじゃないかなというふうに思います、まあ。登録された方につきましてはね、このように成功例とかもね、出ておりますし、もう登録をね、した時点でですね、オファーが OK ということで、ダイヤモンドステータス維持できますというね、ご案内があった方もいらっしゃるということなので、 1月1日以降にもう宿泊してたらですね、それで OK っていう方もいらっしゃるみたいなので、まあね、いろんな報告事例がね、出てますけれども、まあまずはね、登録ができる方限定となりますけれども、ぜひね、チャレンジしてみていただければいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ヒルトンさんとかもね、まあこういったキャンペーンをやられるっていうのは結構ね、もうなかなかないのかなとは思ってたんですけどね、まさか、やられましたね。はい。 まあ、私は本気でできれば受けたかったですけど、まあ本当にね、あのー、残念ながらダイヤモンドステータスをね、陥落してしまって、今ゴールになっちゃったとかね、えー、っていう方につきましては、本当にね、朗報じゃないかなというふうに思いますんで、まあ登録、オファーね、来てる方につきましては、もうね、まずは登録していただいて、試してみていただければなというふうに思います。はい。またね、こういったあの情報とあれば、あの動画にさせていただきたいと思いますんでね、